ュキュキュキュキュキュキュキ ュ, キュプロテイン飲んだ後のさプロテイン飲んだ後あのカップすぐ洗わないとダメよあれね乾燥するとカチカチに固まってねなかなか落ちないのよねとかね飲んだ後はすぐ水で続いた方がいいわよあこんばんはスナックふわりへようこそわりママよやってるわよいらっしゃいいらっしゃいスナックふわりはえ私、ー ふわりママがみんなの愚痴やお悩みを聞いたり、えー、好き勝手にねお歌を歌ったりする素晴らしいお店でございますお悩みやお歌のリクエストあのねツイッターとか、えー、マシュマロで随時、あのね、いつでも受け付けているから皆様のご来店、お待ちしているわねー今日はあやとうあやとう。 こんばんは。そうよね。プロテインシェイカー放置すると、そうなのよ、臭くなっちゃうのよ。ねえ。味によりませんあのね、やっぱね、ミルク系の味と、とはヨーグルト味がね、結構あの、臭くなりがち。<笑>はい。今日は、お悩み回答スペシャルみんな、ふわりママに、マシュマロいっぱい送ってくれて、 ありがとうございますあらお客さんだあいらっしゃーいどうぞどうぞお客さん今日第1号おめでとうおいどうぞあ、いいよいいよはい、じゃあこれお通しの、鶏ささめのごまだれ付き。あーい、ありがとうえ、なになにお客さんお悩みあんのお客さんのお悩み、何かなーお悩み うん、うん最近お腹が空いていないのに何か食べたくなってしまい夜中でもちょっと食べてしまいますどうすれば食べずに気を紛らわすことができるのでしょうかなるほどねあるあるだよねダイエットとか糖質制限あるあるこれはねあるあるだよわかるわかるちょっとよっありがとうねショットケーキ失礼しまーす こショーイチ<笑>あらありがとうショートケーキでなんだっけあそうそう<笑>えっとはいちょっと食べちゃうんだね夜中にあらお寿司ごめんなさいねお客さんが悩んでるのにねあーちょっとねでもねあの私はしてないのよもう年下はあねえー、お寿司ありがとうねこれね出前取ってくれてありがとうねあらお飲み物もつけてくださってもうありがとうえちょっとこれねえっ、ー、とどうも これを飲みの寿司食べのあん<笑>じゃ寿司ああじゃえいあらボトルは言えたねボトルあらあ ら, あらやだもうこんなにちょっと私を呼わせてどうすつもり、えーとえとういういうちこここここかな たかったかよしありがとうねお寿司とかケーキとか嬉しいわーねえ嬉しいわよいいのいいのこれね、ねで食べるのもまた一挙はいこんな感じボトルありがとうねアブソルあちょっとアブソルートいつの間にこぶしおってたちょっと食べてるときはまだふわりが食べてるでしょう恥まわしい あ, あ、やっぱ違うわ、今日。今日の回し行キは一味違うわ。<笑>ありがとう。あら、ボトル。ボトルやったね、みんな。ありがとう。はい、ちょっとボトル、手刀で開けまーす。日本抜き手。いくよ。手刀じゃない、抜き手だね。ちょっと今、開けるか。<笑>店が、 ちょっと皆さん店を壊さないでくださいまだ出金ローンが残っているんです行くよシッシッシッシッよし開けました開けました<笑>ありがとうボトル手都でビーは蓋開けましたありがとう<笑>ミカちゃんミカちゃん<笑>ミカちゃんのボトル とたましたファイルはありがとうえ、でなんだっけお悩みちょっと待って<笑>えーっと悩みは最近お腹が空いてないのに夜中に食べちゃうという悩みですね<笑>これあるあるこれあるあるなんだよでね解決法教えるね午前中午後しっかり体を動かしましょう そうすればね、夜、ころっと寝れるんだよね。こういう感じ<笑>あ違う、あのね、あるある、ほんとに。でも、どうしてもね、やっぱりね、ふわりもあったんだわ、糖質ゲしてるのに、夜、どうしてもね、あの、なんかね、アイスが食べたくなるんだよね。ふお風呂入ったあととかに。あら、シャンパンタワーだわ。シャンパンタワーだわ。えー、飲んで、飲んで、飲んで、飲んで、飲んで、飲んで。 ふわりのいいとこ見てみたい。生きのみはダメです。生きのみはダメです。そう。でね、夜にぴったりのね、お腹を紛らわすね、ものがあるんです。なんだと思うなんだと思うプロテインはね、やめた方がいいと思うよ。プロテインね、運動しなきゃね、プロテインはね、膨れちゃうから。<笑> <笑>な<んか>ね<笑>あらすごいわシャンパンタワーだわあのね何を飲んだらいいかっていうと豆乳豆乳飲むのおすすめだよ夜にねえなんでかっていうとまあねお腹膨れるものをいろいろ探したんだけど全部ね糖質があるんだわ牛乳だったらいいかなと思ったけど牛乳もね糖質がなかなかあるんだよねだから豆乳 でふわり豆乳あんま好きじゃなかったのでもね、正直ね、豆乳に、あのね、何入れると思う豆乳に、めんつゆ入れるの。めんつゆ。入れ、美味しくないって思ったでしょ美味しくなさそうだなって思ったでしょそんなことないから、美味しいから。めんつゆ、豆乳、わかめ。ほんとに美味しい。 あちょっと今ね、今ふわりの竹が止まってたごめんねあのコメントでさライムちゃんって人がさ胃に豆乳を豆乳とか抜かすからさ あ, あびっくりしたびっくりしたああどういうことえって納るやん納とああ、えってめんつゆのことほんとだよほんとおいしいからほっとほっとほっとねめんつゆにとあ違う豆乳にめんつゆ入れてわかめ入れてあっためるのなんかねあれみたいだよあの。 和風ミルクあ違う、和風和風風味のあのミルクスープみたいな想像できないとまあ飲んでみたらかります騙されたと思って飲んでみてめっちゃうまいから味噌汁でいいじゃんほんとだいやでも味噌汁作るのさおっくうじゃんおっくうじゃんホットでね豆腐でええやんほんまや<笑>ほんまや豆腐でええわ<笑>あ豆腐でもありだねあ確かに <笑>豆腐ありだなぁ豆腐にめんつゆかけて食べればいいのか<笑>そうみんなコメントで解決してくれたよお客さん豆腐とか豆乳とかは糖質少ないしいっぱい食べてもオッケーなんだようんうんだからおすすめだよこんな感じでいいかな解決しちゃうなこれはいあ や, やとままあ、とりあえずねそっか糖質制限中とかダイエット中といいやよとりささみ食べないほら ちゃんとボイルしちゃか。大丈夫、大丈夫。オッケー。はい、お便り。あ、違う。お悩み、ありがとう。はい、じゃあ。こんな感じいいうん。あお客さんだおお、今日はいっぱい来るぜありがと う, ういいよいいよお客さん、第2話じゃあどうしようかな。あそこの席は行ってるよ。どうぞどうぞ。何お悩みがあるまあ、しょうがないな。 入店して早々悩みかよ、マイケだ。お客さんの悩み、何かな。将来ふわりさんみたいな、強くて、可愛い方と結婚したいです。どうすれば出会えますか、というか、結婚相手募集されてますか、よろしくお願いします。え。そうだね。<笑>そっか、<笑>そっか。 え、どういうことあの、あ、そっか。君は、お客さんは強強な、強強な人と結婚したいわけね。なるほど。<笑>あね、強強の女性と結婚したい、結婚するコツ教えてあげようか。やっぱね、自分が強くなることなんだわ。ちなみに、ふわりは、<笑>あ、これ突っ込んだ方がいいよ、これ、コメ<笑> あ、ね、ちなみにふわりはねふわりは自分よりね弱い相手には興味がありません常にね私をふわりを高めてくれるくくれれるるた高めてくれるそんなねあいつと婚儀のちぎりを結びたいと思っておりますこんな感じこんな感じでいいかなで、何 ライムちゃんライムちゃんはいいんだいいんだ触れちゃダメだぜ危ない危ない触れちゃう<笑><笑>ありがとうおたよりまあねえっと要するに強くなりなさい君も強くなればおのずと強者とは 出, は出会えますよ強くなっていければ強者は強者の気配に気づくものですなので強者と出会いたければ自分も強くなること ということでよろしいでしょうかあ、あやがとお客さん<笑>ままままま元気だしなプロテイン飲みなうんあのオーガニックの高えプロテインも最近アマゾンでポチってからよあげるよしゃがめからよサービスサービスーうぃーうぃ<笑><笑>こんな感じでよろしくお願いしますあ、お客さんじゃん 今日は大繁盛だぜー。ああちょっと席空いてるかな空いてるわ。どうぞ好きなところ座ってー。ああじゃあお客さんの悩みは何かなー。ふわり師匠の好きな漫画は何ですか。トップ3を教えてくださーい。待ってた待ってたーこの質問待ってた。ふわり漫画好きなんだよ。ふわり普段からいろんな漫画読んでるんだ。 漫画好きだからたまにこうね鍛錬で疲れたときとか漫画をね読んでるあこうなりたいなとかね自分のね目標にもなるからね漫画、は教養として読むことをお勧めします<笑>ねえちょっとよそんなことないよバットガイシオンバキバキやろどうかなどうかなまあ、ね、言てふわりいろんな漫画読んでるから あのー、変わるんですよ、ランキングが。<笑>そう、ね、こうね。なんか、こうつつきがたい漫画、たくさん面白い漫画がいっぱいある。順番は、順番はね、まあ、つけられないけど、まあ、まずは、トップ3。まずは、おちょっと、ちょっと、順番はつけられないけど、ふわりが好きな漫画は、 だだだだだだだだン好好ききみんんんんななななじじゃゃいいい読でよねあのねあのゲームセンターのパチンコあ違うパチンコえスロット筋肉マン これねたまたま100入れたときに、ね、当たったときがあるんだよね。え急に み, みんな大集合して、「筋肉」ってなんかあの、イベント入った。いなずい「イナズマしシール」。そんなことはいいんだよ。そんなことはいいんだジョジョそう、ふわりジョジョ好き最近あの5部やってるよね、アニメで。まあね、全部の部は好きなんですけど、一番好きなの何なだと思うふわりが一番好きな。 南部が好き、フワリは何部が好きでしょうか今後中今後中今後中ヒントはねヒントは好きなスタンドかじゃあ好きなスタンド<笑>一発スタンド刃文だね 一話ね、なかなかね、アクション漫画としては一話ね、完成されていると思う。マジで。何部だと思う八部<笑>。最近やん。<笑>ジョジョリオン<笑>。はい、何だと思うあ、一部、二部、四部あーなるほどね。正解教えちゃおっか。正解はー 二部<笑>スタンド狙いっていうね<笑>みんな騙されたらスタンドのスタンド立ちやった気楽ンやったから四部かなとか思ったでしょ違う二部あのやっぱね二部帰ってくるのは二部二部だねあっね二部ねあの ね, ね, あのねジョセフもいいんだよあのねシーザーもいいんだけどふわりねあの三人が好き露出度高い三人 うしじしーかーズ、ーわりの大好きわむーわむ<笑>かっこいいマジでアニメ版大塚さんはやばいあの三人の声優さん豪華すぎてもう絶対好きになるわむーそうわむわむがめっちゃ好きさあ今でもずっとね結構前に読んで今もずっとね謎なんだけど最初さジョセフ 対ワムーさ、一番最初にやった後ボコボコにワムーにやられてさで、死にかけるんだけどジョセフがさ「あーここで俺殺しといていいのかな俺あと1ヶ月ぐらいあればワムーを超えるワムーを倒せるあのめちゃくちゃ強い強くなってくんのにないいのかな殺していいのかなワムー」ってでワムーがねもうね最強の ね, もうね戦闘狂だからねここでピクってなってじゃあ 1かね1ヶ月の猶予を与え1ヶ月後にあのー、心臓を止める毒があるなんかねピアスみたいなエンリングかエンゲージリングみたいな結構ウェディングリング死のあ死のウェディングリングだ死のウェディングリングをあのねジョセフにね仕掛けるの1ヶ月後に毒が回るからそれ以内に俺を倒して解毒薬を手に入れろっていう最初のストーリーなんだけど。 ふわりがね分かんない、おえって思うのはあのー、それを見てた全く関係ない弟子が「えー、いいじゃんそれじゃあオーレも」っていう<笑>あのついでにあの毒のリングをねジョセフにすってつけるんだよ。 意味意味分かんなくないこうダブルであのダブルダブルなんか銃婚になっちゃってるんだけどあの、ジョセフもねこれじゃあ銃痕じゃねえかって言ってたなんかマジでその通りでエシジシのオーレモの勢いがねいまだに分かんないんだよね<笑>意味あったあれねえ<笑>えっワメつきていけねえんじゃんじゃオーレモみたいなあ<笑>あ<れ><笑> ヨシタケ !1 か月か1か月くれふわりは1か月でこうエン死の円形リングをこうやって見せる<笑>えあちょこ っ, っちゃった<笑>やばい死の円リング終わらっちゃったヨシタケを1か月以内に倒してヨシタケから貴族剤奪わないとふわりは生きていけない忠魂<笑>じゃねえかそうマジ<笑>でわかんないよねえしりしのあのね<笑> 気軽にどっかのエンゲージリングつけるってあっそうなんだ石獅子不安定な人なの確かにね俺の熱血をなんだっけ石獅子のあっ俺の熱血を送り込みー<笑><笑>熱くなっちゃった<笑>ありがとう吉武吉武あの夜道の背後に気をつけてね<笑> <笑>ありがとう。<笑>はい、あの、あ、そう、あの、そう、楽しい話だったから、伸びちゃうよ、これはよ。<笑><笑>じゃあ、二つ目ね、トップ3だから二つ目ふわりが好きな漫画。ふわりが好きな漫画は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 ふわりの熱血ふわり。ふわり 切れた<笑>あ、ごめんねそう、読んだことがない人は説明するんだけどまあねバキはね主人公ハンマーバキって子がいるんだけどね、バキって子はもともとつよつなんだけどいろいろねいろんな人と戦って勝っていくそしてえっと最終目標はハンマユー裕次郎という自分のねお父さんお父さんを倒すための、ね、その過程の漫画といっても過言ではありません。 いろんなね、なかなか個性的なあのグラップラーたちがいっぱい出てくるんだよね、どっちかっていうとハンマーバキの主人公のアクションよりもふわりはそれを取り巻くねオロチドップちゃんだったりビスケットオリバーだったり、ね、そういうキャラクターの方が好き<笑>おい、誰だガイアの悪口言ってんのガイアはな、そうだよ最初のな、設定完全に間違えたよなガイアさ、最初 あの、ハンマユー裕次郎と並ぶ強さって言われて出てきたんだけどね今見てみろよガイアガイアの悪口やめろみんなガイアの悪口言えなよ<笑>まあちょっとねふわりピクロ倒してくるわガイアーッこイアがシュンってなってるやつ<笑>かわいさすぎるよねガイア ガイアねもうちょっとガイアをね重んじてほしいファリア好きだよあの森の中にさはなあの修行するやつあれ超怖かったよガイア<笑> ガ, ガイア<笑>ガイアガイアガイアガイアガイアの強さ間違えちゃったよね絶対ね<笑>最初のねあるあるですねあれもねたくさんシリーズ続いてるうん ね、だからねおすすめ見るルの集めあのねふわりやっぱりね空手家としてオロチドッポちゃんっていうね虎殺しのドッポちゃんが出てくるんだそんね、ドッポちゃんが好きかなまあ息子も好きだけどド ッ, ちゃんいいドッポちゃんかわいいドッポちゃんかわいいあそうかわいいあのね女の子見にくいってあのあえアクションものかーえー、ちょっと絵とか そうだなちょっとクセ強すぎて見にくいかもしれない面白くないかもーって思うやん思うやんかわいい人いっぱい出てくるからねあのねおすあ女の子受けがいいのはそうだなレッツ変えようかなヘヘ<笑>ツ変えようはめっちゃかわいいからあのねまずね今流行りのこの、ね、チャイナックおしゃれなチャイナック着てる。 気合いなく着てるしあとね髪の毛もねロングなのランマ1 2分の1みたいにこう結んでるのしょででねそうでねかわいいのがね地割れに挟まれたとこちュミみ<笑><笑>そう積んでるのそうそうなんだよレッツカイようかわいいよねうんかわいいかわいい川渡れそうなのレッツカイようはね川渡れっからなんだっけこの長さなら 可能だっけ、いけるみたいな感じでねシャしシャしシャしシャガってこの水面でねかついでねそう渡るんだよ<笑>そうなんかねそ う, そういう感じであのね女の子も見やすい作品だと思うよふわりはバキおすすめーこんな感じまあ、バキのはいあそうかトップスリーかあと一個あるんだわあと一個ふわりの大好きな ね、ふわりの、あと一個大好きな漫画、なんだと思うワンパンマン<笑>ワンパンマン好きよ あ, れ、ね、フリあのね、ふわりこの前さあの、YouTube 配信初めてした日あったじゃんそこで、あの、ちょっとお話をその、ライムちゃんと盛り上がっ なんだってめ<笑>ちょっと待って。<笑>あれねそう。はい。こんな感じそう。ワンパンマンね。ワンパンマンが面白いんだよ。ワン先生天才という話をしてね。そう。あねモブサイコも好きだっけど、やっぱワンパンマンかな。ワンパンマンはすごいよ。あのねあ、そうだ。えっ、ー、と、話はね。えっ、ー、とー、ま、主人公は、強強。もう強すぎて、地球上に全く敵がいない。 ほんとね、強くなりすぎちゃって困っている埼玉っていうねつるっぱけのね主人公がまあワンパンマンって呼ばれてるんですね い, いるんですけどえっ、ー、とそのね<笑>その埼玉はねもうね、どんな敵でも一発で倒しちゃうんだよワンパンチでで何が面白いかってこの埼玉を取り巻く怪人とか ほかのスーパーヒーローがねおもしろい。で、ね、そのスーパーヒーローと怪人がうわーって戦ってで、まあ埼玉出てきちゃうとさ、ワンパンで終わっちゃう。<笑>おい、ワンパンで終わらすな、ワンパンで。きっとってそう、あね、ワンパンで終わらしちゃうから<笑>なんで悪の戦闘員急にパンチ送ってくるのあっ、ダメだよ、悪の戦闘員もワンパンで倒さないとファルよね。ダメだね。はい。 マジシリーズあったやつそうそう必殺マジシリーズ必殺連続普通のパンチとかねそうじゃあ話がまた達成しちゃってないかえっとねあのー、そう怪人 VS 埼玉以外のあのヒーローたちがめちゃくちゃねかっこよく戦うんだよでねそれもねその他のキャラクターも個性的でねプリプリプリズナーとかあそうえなんで知ってんのえなんでふわりあえっふわりもね プリプリプリズナーと黒光が好きその、ね、いろんなキャラクターちょっとね絶妙にダサい名前のねキャラクターがいっぱい出てくるん、ね、でジェノスとかねそうそうジェノスくんとかそんな感じでねそうで最終的には埼玉がポンって出てきて「えい、ー」って言ってあの話が終わってしまうんだけど<笑>あのね何がすごいってその、ね、村田先生の画力もすごいし。 そこに至るまでの話の過程がねめちゃくちゃおもしろいおすすめワンパンマンアニメも今やってるよねアニメもあメタルナイトねメタルナイトまだねわかんないからねあんまりね好きじゃないかもふわりはあふむきちゃんもいいよねたつまきちゃんとかねうんうんそんな感じワンパンマンもうん絵がとってもね村田先生の力が入って 素晴らしいあの、ね、作品となっておりますのでよろしければ見てみてくださいそんな感じあ、じゃあねたくさん話し込んじゃって申し訳ないわねじゃあ、えっと、ここであの一旦ね1、えっと、曲ふわり歌わせていただきましょうか、うん、ありがとうありがとう漫画の話をしてさまあ、ちょっとあのね火ついちゃったからだから今回は「アニソン祭り」 アニソンを歌うはふわり。アニソンを歌う何だと思う？ジョジョかなー？アイビリブかなー？どうしようかなー？何歌おうかなー？うーん。では聞いてください。ネムイふわりで恋愛サーキュレーション。 せーの「でもそんなんじゃダメ」「もうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと」「言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた」 恐れてたったけどあれなんか違うかも千里の道も一歩から石のように固いそんな石で塵も積もれば大和となりしこふしぬきでいやしゅうふわふわりふわふわるあなたが名前を呼ぶそれだけでちへ浮うかぶふわふわるふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる神様 「う運命のいたずらでもめくりあえたことが幸せなの」「でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと」「もうそんなんじゃやだねえそんなんじゃまだ私のこと見ててねずっとずっと」 え、じゃ、あのあれですよ。何がきついって、心がきついんですよ。<笑>ありがとう。<笑>恋愛サーキュレーションどうでした？え、ありがとうございました。取った。<笑>心がね、ちょっと疲れちゃった。<笑> はなさかなさ ん, さんめっちゃかわいいよなかわいいよなありがとうみんなこぶしおってくれておいワリがたってたきこぶし送るんじゃねえお<笑>ちょっとありがとうパチパチやしたっけーありがとうありがとうございましたはいこんなかんこんな感じで次のお客さんいらっしょーいあおすおすおすおす あぁあぁ初めてのお客さんだねフ<笑>えー、名前なんて言うのペンネームチョコットビスケッツチョコットビスケッツさんねーチョコットビスケッツんお悩み何かなふわりママこんばんはこんばんはおおし僕の悩みを聞いてください僕は糖質制限や食事制限をして ダイエットをして目標体重まで減らすのですがおおすごいじゃんやるじゃんその体重を維持することができずにリバウンドしてまたダイエットするなーん軟弱メンタルですどうしたらふわりママのようなツヨツヨのメンタルになれますかまあ、こういう話よ、これもあるあるだねメンタルメンタルあねあのー、メンタルっていうのは正直ね 長い目を見て鍛えていくことが大事だと思うんでね。我慢ってことで、強々のメンタルね。ね、おすすめなのは、やっぱり、ふわりも試合前とかよくやったんだけど、自己暗示かな。自己暗示。まあ、例えば、糖質制限とかだったら、あのー、糖質制限でダイエット成功したとする。で、その後ね、例えば、体重が、 1キロ増えるごとにふわりの寿命は5年縮まるというねこういう自己暗示をね自分にかけてやるといいんですよよくさ小学校の頃とかやんなかったこの白線から外側はピラニアの池とかそれそれと一緒<笑><笑>ここ、ここからこのね白いタイルだけを渡らないと白いタイル以外は地獄のマグマとか。 そういう自己暗示大事だと思うんだよねそういい気がするそうみんな分かっとるやないかい<笑>コメントに助けられるわほんまほんまやで、ね、ありがとうそう<笑>自己暗示ね大事だから1キロ増えるごとに寿命が5年縮まってアンハッピーアンラッキーなことが1個起こってしまう そういうい自己暗示をかけて罪悪感を体重を増やして<笑>増やしてしまうことにねとてつもない罪悪感を覚えるように自己暗示をかければまあねなんか戻りにくいとは思うふわりはねこれで成功したから、ね、自己暗示のかけ方もね個人差があるからねだからね自分にとってもいい自己暗示を生み出していくことが大事だと思いますありがとうございます まあ、こんな感じぜひ実践してみてくださいあらーおいおい今日は逃げってるなーありがとうもうすぐしめちゃうしめちゃうえそそうそうそういやいやいやカモンカモンおいでおいでどうしたお悩みってごらんよふわりにはい師匠ジャッキーの邪ゃを見ながら拳出してたときの「プップッチュッチュップッュッという音が 音や拳がぶつかったとき、なんか竹叩いたみたいな音を出そうとしているのですが、うまくいきません。一体どうすればいい音が出ますか？あるよねー。これね、あのね、強さをあのグラップラーラだと思うんですよ。やっぱアクション映画とか見たときさ、音出したくなるよね。わかる。わ か, かる、わかる、わかるよ出したよね。まあでもね、ごめんね。不割り出るんだわ。これ出すことができるんでさ。 <笑><笑>そう実は今日ふわりは勝負服をね着てきたんですよ。こうど う, こう分かるよこれ。こう勝負服という名のまあ道うですね。は<笑><笑>はい、はい、でねはい今日はねふわりの拳出した時の音を聞いてもらおうと思ってね。 みんなに聞 か, 聞かせてあげようと思って、用意してきましたまぁ、あ、ね、やってあげるふわりは。こんな感じ。いくよ。 怖いの拳の音。取っちゃったか。そう、こんな感じで鍛錬を重ねれば出すことができます。まあ鍛錬が足りないと思うんだよね、お客さん。限界を超えてこそグラップラーですよ。うん、あのねえっと参考なんだけど、あの2020年のオリンピックあるじゃん。 ね、オリンピックの型組手じゃなえっと空手の型競技見たらいいよみんなね音鳴ってくから引き手の音<笑>マジですごいよほんとに聞こえるあんなに広いさ武道館でやってる一人なのに音がねマイクとかも一切な い, なないんだけど聞こえるんだよ音が<笑>そう まあね、正直、音を鳴らしたかったら、東海道のね、カチカチの道着を着たら、音鳴ります。<笑>こんな感じで<笑>。音を鳴らす練習をちょっとしてみたらいいんじゃないかな。まあ、それか、もう今すぐね、あのー、音を出したいという人がいれば、一回ね、自分のパンチしているあの、映像をまず撮るやん。撮るやん。で、 しっかり保存するじゃんオーディオシティとかなんとかでさあのフリー素材の交換を拾ってきてポンとつければ見てごらん音なってっから<笑>ね、編集の力を借りるのも一つの手だと思いますえい<笑>鍛錬じゃないそうかな一つの鍛錬だよね編集能力の鍛錬<笑>はい、ありがとうございましたいやー 今日はいっぱいいっぱいお客さん来てくれて嬉しかったなぁ。そろそろあのローンとか返しを得るんじゃないねぇ、スナックふわりのいい感じだよね。幸先いいな。いいぞいいぞ。どうも早くね、やっぱね、借金は返していきたいよ。まあ、でもね、あのー、ごめん。あの、ちょっとちょ、ちょっと今日、あの、もう閉めるわ。だって疲れちゃったから。<笑> <笑>バイバイちょっとお客さんお客さんもうプロテインの飲み過ぎだよえー、えは、ーえー、いはいはいはいはいはいはいはいはいんいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいもうはいはいはいはいはビスケッツはいじゃあ、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいバいはいいい返した返したはいはいはいはいはなはいはいはいはいはいは 十七で、あ、じゃ、週五で働いてる人。神じゃね、すごいな。まあ、こんな感じで、みんなもお悩みとかあったら。このお店に来て、ふわりママにどんどん話してみなよ。<笑>きょんり。<笑>ありがとう。あね、ふわりママに聞いてほしい、お悩みや。お歌のリクエスト、どんどんばしばし、ぼしばし。募集しております。 ツイッターとかマシュマロで随時受付中なのでご来店心よりお待ちしております<音楽>じゃあここら辺でいったんね休憩というね CM に行ってみましょうはいいったん CM <音楽>うーんたまたま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 おっすあのね道場軍もうちょっと真面目に行った方がいいんじゃないっていうねあの親族からのアドバイスを<笑>最近いただきました<笑>やっぱ大事だよねあの警察にやっぱねオスを言い過ぎちゃってねなんかオスのありがたみそういうのがねちょっとね忘れちゃってたと思うごめんなさい気をつけます父さんお母さんありがとう注意してくれて <笑><笑>ではここで本日のメイン企画をやりたいと思いまーすそれもこちらーフワリの地球初大気ーボボボーはい<笑>、はい、こちらなんですがあのさふわり地球に来て10年 10年経ったんだよもうあっという間だった10年長い10年だし短い10年でもあったまあそんな感じまだまだね地球ってさふわりからあのふわり宇宙人だからさ宇宙人から見たらねいろんなね情報が多いんだわまあねいろんなことがあったりまあね波乱万丈キキキキ海海おしり海海 はい、まだまだ知らないことだらけ最近ふわりがね知った新しい文化カルチャーこちらを紹介する素晴らしいコーナーだねうんうんでは早速、今日紹介するカルチャーはこちらタピオカは<笑>でできていたー おーいライムラライイムム見てるかライムが好きなタピオカだぞ。ねみんなに聞いてほしいことがあるの。あのさライムさツイッターとかでもさあの、タピオカおいしいとか黒糖が黒糖が一番いいとかなんかさこうなんか、今流行りのタピオカに乗っかっちゃってさちょっと情報を先取りして女子っぽいムーブをしているんだけどさ言うてさライムさ結構ね3ヶ月ぐらい前まで。 タピオカ飲む女の気が知れねえって言ってたから<笑>タピオカとかマジで分かんねえからみたいなもうね完全に ね, ねアンチタピオカ派だったんだよでねもうね次会った時にはもうねあいつタピオカ派に寝返ってましたよタピオカマジで美味しいからとか言ってさおめえどの口が言ってんだと思ってた。<笑>まあまあまあねそんな感じえ で、ライムが大好きなタピオカね知ってるみんなタピオカって何でできてるんだと思う巷で大人気のタピオカまあふわりもね最近ねそう最近飲んだんだよでさライムも含めみんなタピオカは何なのか知らないと思うんだよねタピオカなんだと思ううんあれはね 魚魚卵卵でですすの卵なんですよタピオカって知ってますかみんなタピオカタピオカは魚卵なんですよタピウオっていう魚知ってるみんなタピウオっていう魚のねタピオカは卵なんだよねこれをこのタピウオの卵を加熱処理して 甘いシロップで味付けしたのがタピオカなんだわまあただねこうね一つ問題があって最近のさタピオカブームでタピオのメスがさ乱獲されてるらしいんだってそう漁場がね乱獲されてるんだってでタピオオ絶滅の危機なんだってさかわいそうだね一時のね ブームでね、タピオが乱獲されてねああかわいそう、タピオ<笑>タピオかわいそうだね、タピオえタピオ知らないタピオ知らないんだはい、じゃあね、知らないみんなのために終わりはタピオのね絵を描いてきましたなかなか再現の高いよ、タピオでは、タピオの見た目はこちらです はいタピオオでーす<笑>あ、よく見たいどうぞどうぞはーいこんな感じタピオオあこれあの画面あの、90度回転させたわけじゃないよこういう生き物なのえっとなんていうのかなタピオオっていう魚だけどえっと見た目はねタツノオトシゴに近いうんうんうん あの進行方向分かる進行方向<笑> あ, あじゃあタピオのタピオの真似しよっかタピオのこうねヒレを使ってヒレがねこうクリオネみたいにゆらゆらしてんだよ、ね、こういう感じでこういう感じでタピオは泳いでやります 長いね美しいヒレが特徴的そうでねそうあ分かっちゃうそうなんだよタ ピ,、えっとね、タピオカの特徴はえっとねタピオカみたいなねあのトサカみたいな尾びれっていうんですかこれえっとここについてる尾びれか尾びれ背びれだ背び れ, 背びれこれねタピオカに見るけど背びれだから。 びれが2個ついてておりましてでねここがねオスとメスの差別化が分かるところなんだけどオスはねその前前の、ね、でっかいタピオカタピオカって言っちゃった<笑>タピオカがおっきいんだわでメスは逆にあの前のタピオカの方がちっちゃいのこれがねオスメス見分けるコツで隣にねえっとあの加熱加工する前のタピオカをね描いてみました どうう、でしょうね中身が見えてますねはいこんな感じはいあとさあのー、今さ冷凍タピオカとか乾燥タピオカって手に入らないじゃんね業務用スーパーとかに売ってるやつあれあれあれあれさあれをどうしてもどうしても欲しいっていうさ人が生のタピオカをこ の, この状態のタピオカを輸入するんだけど なんかね、噂だとね加熱処理しないで飲んじゃってお腹を壊す事件っていうのが世界各地で多発してるんだってうー怖いねータピオカ生で食べちゃうとタピオカって生命力強いからお腹からねあのね出てきちゃうんだって子供もがうわ怖い怖い あ, あ怖いな怖怖怖怖い怖い怖い怖 い, 怖いねみんなもねタピオカは生で食べないように気をつけようねうんうん怖いよねえっ<笑>こんな感じそうええタピオカ芋芋んこわ芋芋タピオじゃなくて芋タピオカが まあまあまあまあま知ってたよ知ってた知ってたまあまあまあそのその説もある二大二大説でしょ芋説かタピオカ説かっていうはい大丈夫もう一つの説にもふわりは勉強して対応してますタピオカの芋はこんな感じです<笑>いやこれたえタピオカの芋これいや焼き芋だよこれ芋ね これはタピオカ。タピイモ。タピイモだね。タピイモ。いい。これがタピイモの。タピタピタピイモ。<笑>はい。こんな風にね、そう、見てわかるんだけど、ま、タピオカって海ぶどうみたいな見た目してんだ芋が。あの、人参とか、あの、芋とか一緒ですよ。ジャガイモとか一緒で、あの、土の中で実をなす植物です。でね、 そう、見てわかるんだけどこうねもぎもぎフルーツみたいにねいっぱいねプチプチプチってついてるから、まあ、収穫の時はね最新の注意を払ってあのー、土をいっぱい深く掘って優しく収穫してあげるのがポイント農家さんがね結構大変って言ってるお話ですねでね収穫したタピオカの実はねあのワ、ー、ッていっぱいついちゃってるから えっと、丁寧に一つ一つ割れないようにブルルンブルンブルンブルンってこう取ってってでこうわかるそう大きいのとか中くらいのとか小さいのとかいっぱいねこう全部一緒になっちゃってるんだでだからあの卵仕分けるときみたいにタピオカ専用のねあの大粒中粒小粒仕分け器にかけてガガガガガガってこうやってね仕分けされていって各家庭に出回るというお話です。<笑> <笑><笑>えっでんぷんん あ, あそっちあなんだよ言ってよみんなそっちのタピオカねあなるほどなるほどわかるわかるわかるよタピータピイモでしょわ、うん、かる分かってる分かってる分かって る, 分かってるねまあねとりあえずタピオカってさまあ要は美味しくて最高の飲み物だからさだから明日も ふわりは美味しくタピオカをいただきたいと思います以上はぁ〜…こんなところで…こんなところで以上、ふわりの地球初体験でしたでは、ここで一旦もう一個支援を張りますどドド山珍、牙立 ち, んちけっこみ、山好き ってふ わ, りじゅくんふわりふわりふわりふどうじょ う, う, う, う, うさあそろそろお待ちかねのスクショタイムに行きたいところですがそのまにみんなに見てもらいたいものがあるんですわ。最近さみんな ふわり師匠のイラストをね描いてツイッターに載せてくれる人がいっぱいいるんだよみんな本当にありがとうめちゃくちゃ嬉しいんだよ毎回みんなねみんなに自慢してる見てこれふわりこれふわりこれふわりってねありがとう本当に嬉しいだからねあのせっかくだから今日はいくつかふわりのねイラストをご紹介したいと思います「ハッシュタグのふわりの絵うんうん では、最初のふわりのイラストはこちら。ビンカニ、セロリ、カニセロリの。ふわりと、クマ、金太郎ふわり。いいね、あのね、実はね、ふわりね、一番最初の動画でね、クマを倒してるんですよ。で、そのクマ、一回ね、戦った。昨日の敵は、今日の友達。 ね、いい感じいいだろふわりがねクマに乗ってるのそろそろね冬眠のから覚めた頃だからもう一回、ちょっとね遊ぼうかなアポとって試合もう一回やろうかなそんな感じで思っておりますかわいいよねここ金太郎の金って書いてあるありがとうカニセロリ呼び方、カニセロリでオッケーかなカニだよねカニだよねありがとうねカニセロリありがとうかわいい シ<笑>ェ関係をしっかりしておくことが大事です<笑>はいじゃあ次のイラストーこちらふわりル ペ, ル ペ, ル ペ, ルペ大好きええー、うまい完全にウィンクワス出した完全にウィンクワス出した リッチーフワリルーペのフワリーでしでたーありがとうね完璧なふわりの再現像だよね。ふわりの強くて賢くて美人なところもね、よく描いていただいてるんですわー。ねこのロゴもね、ちょっとふわり塾っぽくてね、もう最高なんだよ。ありがとうね。あらありがとうヨシタケ あら、これ完全再現とん撮 っ, って、撮ってこうかふわりルペ、だー好きえい、再現度、再現度、再現度はい、せっかくだからかぎょたんぽぽいつもやった ありがとう。タンポポ侍。ムラ立的今日のタンポポ侍。今日のタンポポ侍<笑>はねちょっと頭がいいんだファリルーペ付けだから押しとーるこいーえ<笑><笑> こんな感じで。ありがとうとりうちふわりもうね、これはタンポポつけたし、もうね、絶対、重ね付けしないギフト。<笑>はい、そんな感じ。<笑>ありがとうじゃあ次のイラスト、こちらおー、かっこいいこれね、えっと、イン、インドット。インドット。イングドット。さんの、 はい、冗談蹴りをしているふわりです。いやあ、いいね。セクシー。セクシーだし、強い。めちゃくちゃ足上がってるよね。この「オス」っていう字もめちゃくちゃかっこいいね。こちらはですね、なんと、海外のね、ふわり塾のはね、門下生。門下生が書いてくれたんだよ。嬉しい。ありがとう。やっぱね、ふわり塾はグローバルであるべきなんですよ。 なんかね、あの、空手もどうやって広まったかっていうとあのね、各ね、あの流派のあの師範代の人が海外に行ってね、ちゃんとね、広める活動をしているからこそ、えー、今やね、海外勢がね、どんどん強くなってはい、なかなかね、いいいい感じに、ね、空手界が盛り上がってるんですよ。そんな感じでフワリもフワリ塾というね、流派として海外で広めていきたいのでイ ン, ゴインドットさんインドットどうか。 ふわりを広めてください。ふわり軸をお願いします。ありがとうね。ちょっとこれ再現する。今日はね、ちょっと体がね、バキバキなんだよ。<笑>なあ<ー>。<笑><笑><笑>こっちか。なあ。なあ。あ、いけるいけよ。一瞬、一瞬だから、みんなとってよ。三、二、一、ああ。 <笑>ありがとうインドット !Thank you very much!I'm strong fighter!Thank you!And you?OK!Thank、okay. you, thank you!Join us!Join us!Play f i g h t r o u n d w o w fight!Hello!OK!、Oh, okay. <笑>はいこんな感じありがとうねじゃあ次のふわりの絵こちら あ寝袋寝袋寝袋よくあのつよつよな絵描いてくれるの嬉しいんだーこれね何がすごいかってこのふわりがつけている検査サポーターあるじゃんこれね公式公式 WKF の公式に指定されている検査サポーターなんだわそうだよねそのつもりできっと描いたんだよね寝袋ね袋ねね嬉しいこのねふわりのいいところ全部返す 背が低い。う、そう、そ、うん背が低い。かわいい。声がかわいい。へぇ、かわいいかわいい。服がかわいい。ああ、そう。これね、一長羅のふわりのね。<笑>バキネった、めっちゃやってくる。そうかな。あんまりやってないとも、もっとね、もっと出せるふわりは。<笑>バキネっ<笑>ありがとう。私は一向に、カモンこれ、ね。みんなのアイドル。ですか、すいようちゃんですね。空手のユーザーさだよ。ほら、空手のユーーさ、者。月あらば視聴者を鍛えようとする。 そうです視聴者もうねふわりのふわり塾を見たからにはみんなつよつよになって帰ってもらうそれがふわり塾の目標かわいいちょっとね目がね戦闘モードになっているのもねなかなかいいわありがとうね袋すごいいいよねありがとう<笑>こんな感じは<笑>いありがとうありがとうでしたーおっす じゃあ次のふわりの絵どうぞあーシオンジョーシオンジョーシオンジョ ー, ジョー<笑>おじょうありがとうシオンこちらはですね、えー、ラ, イライムがねあの、ツイッターでつぶやいたやつだよね。ふわりのねこのつよつよの大胸筋。こちらにライムちゃんがねツヤっとしたときの一コマです。えこれシオン横にいたっていうぐらいの再現度ですね。<笑> <笑>ありがとう。なんンだね。ふわりの包容力、そこはね。多分ライムちゃんがお気に入りのところなんだと思います。ふわり師匠のね。可愛 い, い部分とえ包容力強さ優しさ。これがね。シオン城はうまくかけていると思う。素晴らしい。ありがとう。いつもね。シオン城ごめんね。この前ちょっと怖がらせちゃったよね。 ね<笑>、ごめんね強制的にパンプアップされちゃって怖がらしちゃったほんと、今日も泣いてたのごめんねお嬢<笑>お嬢でもお嬢とね正直あの本音をとちょっとねやっ試合はやってみたいんだよねねお嬢なぎなたやってるんだもんねなぎなた VS 空手、えー、果たしてどちらが強いのかっていうねやってみたいんだよねリーチはなぎなたの方がそりゃ高いと思うけど 一旦ね、前足でね何やったらバンってこうね落として一気にこうリーチ縮めちゃえば勝てるんじゃないかなってこう思ってライムファーファの香りがしたおめえ寝てたんじゃねえのかよたぬき寝イかよライム過激派<笑>過激派なんだよライムは。 はいじゃあね次の次のふわりの絵今日はこれで最後もっといっぱい紹介したかったんだけどねまた別の機会にでは最後のふわりの絵はこちらはいライムちゃんこれでいい<笑>ライムこれでいい<笑>はいライムさんのライムさんのフラッピーとえも、ー、だがいないライムちゃんの イラストでーす<笑>これめっっちゃ笑ったんだよねこれな、何が面白いかってあの、一緒にあったコメントで「<笑>フラッピー今日は何して遊ぶ?」っていう<笑>今日は何して遊ぶ?」ってことは毎日あの、ライムちゃん森に来ちゃってるのかなねえちょっとあのこれ、このフラッピーの顔をあの<笑>フラッピーの顔を見ていただいたらわかるんだけどライムちゃん友達いねえのかな また森に来たよ、ラ, ライムちゃんって<笑>そんな感じの顔してるね、フラッピー<笑>フラッピー、今日は何して遊ぶ鍛錬<笑><笑>こんな感じ、吹き返してみた、どうこれ今度やろう<笑>そうクリストファー・ロビー説だ<笑>闇じゃん<笑> <笑>やるじゃこれすごいよね。特徴取られてるふわりのうすごい何年ねめっちゃ嬉しかった。広がるわこれは。<笑>ライムはねめっちゃふわりの絵描いてくれてるんだ。ありがとうライムいつも。今度ランド行こうランド。<笑>プープープ ー, プーあちょっとって待って<笑>はいこんな感じ。みんなふわりの絵ありがとう。 鍛錬ジャッキーの邪剣出てきたからさやるかはいーあ、痛い痛い痛い体が、体が<笑>、うん、昨日ね、なかなか面白いね動画を撮ったんだよ 楽しみだろ楽しみにしててね、今回もね、体<笑>、あれ、実は体をね、めちゃくちゃ張りすぎて、もうね。今世紀史上最大体を張ったんじゃないかっていうね、動画を撮ってね、あの体が今ね、満身創痍なの、特に下半身<笑>。あのね、もうプルプルすんの<笑>、階段降りるのがめちゃきついの、ね。まあ、でも、全力でやります、えー。みんな楽しみにしててくれよ、ありがとう、タンポポー。 アブソルートありがとうのーちゃんハリさんありがとうのーちゃんはいじゃあこんな感じあらまたよまたよあそろそろお別れの時間みんな今日のふわり塾どうでした楽しかったタピオカとかはためになったそっかーありがとうみんなパンプアップ中みんなもこれでパンプアップしたかな脳みそもパンプアップ 体もパンプアップ。<笑>いつもありがとうこちらこそだよこちらこそ。影もいつもありがとう。はい吉竹まさんやっと。さてここでねお知らせがありまーす。次のふわり塾6月27日にやりまーす。見に来てねふわり塾。 次は、月27日だからねおし忘れないでそれとふわりが出てるとかではないんだけどお手伝いをねちょっとさせていただいたバージョンアップっていうイベントが6月21日にありますパントマイムの有名な先生を呼んで今回はねカワイイムーブ研究体で表現する テクニックを学んじゃうというね、素晴らしい。そういうイベントとなっております。YouTube で見られるから、一緒に見ようぜ。かわいいムーブ、研究していこう。ふわりが圧倒的に足りないのはかわいいムーブだと思う、あの、この前の断絶ビックコラボで悟りましたね。<笑>はい、こんな感じ。じゃあね、こんな感じで、今回の今日のふわり塾は、 これにて押すとしましょう。ありがとう。では、こんな感じで終わりたいと思います。では、また、ふわり塾、次回、お会いしましょう。バイバーイ